平成29年9月6日、阿蘇市内のホテルで平成29年度阿蘇市金婚夫婦表彰式が行われました。阿蘇市内の巻の阿蘇プラザホテルで行われた金婚夫婦表彰式では、まず、熊本日日新聞社の池下事業局次長が松永勲、高子さん夫婦に感謝状と 記念品を手渡しましたまた続いて佐藤義行市長が、表彰式に出席した54組の夫婦一人一人の名前を読み上げながら、表彰状を手渡した後人生の大切な先輩として、これからも導いていただきたいと式辞を述べて、結婚50周年を祝福しました。今年金婚式を迎えた夫婦は 戦後の高度経済成長真っ盛りで主要道路は車で埋まりブルーシャ島や世界は2人のためになどの歌が流行した1967年昭和42年に結婚された人たちで今回阿蘇市では80組の夫婦が金婚式を迎えました最後に受賞者を代表して後藤真一 秋子さん夫婦が謝辞を述べ、今年の阿蘇市金婚夫婦表彰式を終えました。